はいおはようございますラスカルでございます本日はですね「餃一郎さん」というチャレンジメニューはですね2つもあるお店に訪れておりますこちらのお店はいわゆる道の駅にあるお店なんですけれども名前の通り餃子のお店なんです ただ、ラーメン等も提供しておりまして、今回はですね、こちらの行一郎さんで行っている、ラーメン、そして餃子定食、二つのチャレンジメニューをですね、連続チャレンジしていきたいと思います。<笑>おかしな企画だね。<笑>まあ、といっても、今回のチャレンジメニュー、ラーメンが1 6キロ、で、定食の方が2キロ合わせてでも3 6キロぐらいしかないので、これは連続チャレンジをするしかないなと。で、こちらのね、チャレンジメニューは、どちらも制限時間が20分ずつなんですけれども、2個合わせて、今回はね、 20分でやっってていこうと思っておりますもうすでにめちゃくちゃ美味しそうな餃子の香りがね漂っておりますので楽しんでいきたいと思いますすいませんということでメニューが到着しましたのでですね早速チャレンジ飛んでいこうと思います、はい、じゃあお願いしてもいいですかはいいただきますいあいありがとうございますいただきますよいしょ 今回まずね挑戦していくのが、えー、これ餃子定食の方ですねただ2品あるんで10分以内で食い切んないとやばいと思う<笑>うんうん、まっ、うん、うめえご褒美だ完全にご褒美こちらのね行一郎さんのこの餃子はこれ、ね、三島市の 豚肉かなをしっかり使ったやつらしいので、まあ、地産地消で美味しい餃子らしいんでぜひね皆さんも食べてみてください、うん、うまいうんうまいうん ちょっとね、今回味変にこれ、味噌だねこれいただきましたんでこれにもつけていこうかなとうん絶対ご飯合うでしょうあうん合ううんうん 味噌のコクも効いてるしちょっとね酸味がかったタレでうまいうんスープかスープ熱そう熱めちゃくちゃ熱いわこれ しみる体にしみるうん。 熱々このメニューだけでも餃子五十50個あるからね<笑>やばっうん、うん ご飯はただも完食でございますね残すは餃子とスープのみということでうまいうん チャレンジメニューは、あとスープだけでございますねあっ、かい、はい、うんあとは、これチャレンジではないんだけど付け合わせていただいたので卵もいただいて ということで、ただいまですね、こんな感じの結果でございますね。えー、これが自分。で、えー、これがお店さんなんで、ちょっとタイムラグがあるんですけれども、えー、僕の方では残りね、11分23秒ございます。そしたらこのままですね、ラーメンの方のチャレンジも連続で行っていきましょう。頭おかしいね。<笑>はい、ってことでですね、ただいま2品目のチャレンジメニューが到着いたしました。えー、僕のね、手持ちの残り時間は11分23秒ですので、 これをね、超えないように頑張っていきたいと思います。その中掛け声いただけてもよろしいですか、はい。はい、よろしいです。はい、それでは。行員スタート。でではい、お願いします。頑張ってください。ありがとうございます。お、は、願いします。いや、お願いします。いや。こっちもね、ラーメンだけじゃなくて、あの餃子がね、30個になってますから。わからあ、ここもあくは合うわ。わ うん、焼き餃子の倍厚い。<笑> 今回ね、同時に本当に同時にねチャレンジするのであれば片方とかは後半冷めてくるからいいんだけど今回こっちやってあっちやってって感じだから毎回出来たてでどっちもね死ぬほど熱いね<笑>うでもおいしいのよあ はい、そろそろ麺いこうかラーメンなんでうわっこりゃ細麺でめちゃくちゃ詰まってるわじゃね麺も4玉入ってるらしいですっ<笑>そうちょっとこれマジでやばいな皆さんもねこれチャレンジする場合はマジでやけどだけは気をつけてください そこにこの餃子の肉汁が染み出てくるんでこの味のコラボっていうのかなうまいっすね細麺がいいなおっ めちょっと暑すぎて水取りながらやるわ。火傷怖いんでね。 ちょっとごめんなさい本当に暑いのでちょこれスープを飲む時に具材が残ってしまってるとやけども気になったりするからちょっとごめんだけど今回に関してはこの餃子ね取り分けさせてもらうわ、ま、ああ<笑>うわ 見えるかな、この湯気。ここでですごいよね。ひ<笑>、うん、<笑>とまず、普通は完食しましたので、あと取りわけた餃子でございます。残り2分。やばいね。 それもうこれが最後ですね。うん。はい。えー、う, うわー。なんとかクリアしたー。ああ、危ねえ。 とということで今回のダブルチャレンジ24秒を残してギリ完食させていただきました正直に言うとお腹は全然余裕 まあ、今回ですね多分水も4杯ぐらい飲んでたのかななのでまあ、4キロは超えてると思うんですけれどもまあ、4キロぐらいだったらまだね僕のキャパでも全然余裕はあるただね2品とも出来立てでございますしめちゃくちゃ熱いのでそれが難敵でございましたねただもう味に関しては抜群の一言ちょっとね今回はチャレンちゃったけど先ほどもねお話しした通り こ, こ道の駅なんでお土産を見つつねこの餃子お昼ご飯に食べて帰ったら最高にいい旅行ができるかなと思いました ぜひね、皆様もこちらの行一郎さんでこの餃子やラーメンでもちろん店内飲食できるんだけどテイクアウトとかも販売しておりまして冷凍餃子とかねお近くでも近くじゃない方でも三島の方に来た際にはぜひねイートインで、まあ、この出来立てを食べたりとかお土産でね冷凍餃子を買って自宅でも楽しんでくださいいやーうまかったということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルの方でもゲーム実況を撮っでね活動しておりますのでそちらは概要欄の方から チャンネルに飛んでみてくださいということで次の動画でお会いしましょうじゃあね